えー、今日ゴールデンウィーク、えー、中日ですがアウトドア製品ということでまた出てましたメジャリングカップウィズフック軽量カップフック付きとなってますカップや調味料入れとしても最適、えー、引っ掛けられるフック形状にメモリ付きというね分かりますかね手のひらと比べてこんなちっちゃい感じの、えー、軽量カップということになりますなんかねこういうイラストねちょっと見にくいかもしれませんけど まあ、クッカーとかシェラーカップとかねレードルがこうかかっててなんかいかにもねこういうものと一緒に使ってくださいねみたいなねなんかこう魅力的ですねこれでちょっと裏面確認します、えー、こんなふうにね、まあ、ジャンコードですねまずそれから使用上の注意点まあいろいろ書いてますがちょっと省略しますねえー、とそれから品名が計量カップフック付き 30ml となってます 品番は MEC の3材質がステンレススチールサイズは満水時の容量が 35ml 約直径が 5.5cm× 高さが 2.8cm の全長が 9cm となっててメイドインチャイナとということでこちらにメーカーも載ってますねメーカーじゃない発売元ですね元林さんとなっております はい、えー。こんな大きさのね、軽量カップとなります、えー。通常の軽量カップじゃないや。シェラカップがこれですね。えー、なんでめちゃくちゃちっちゃいですよね。あの、チャムスなんかからも、えー、ちっちゃいね、ミニシェラカップとかあると思うんですよ。えー、まあ、これよりは少し大きいかなと思うんですけど、まあ、あれに近いのかなと思います。では、ちょっと外してみます。はい。よいしょ。こういう感じですね。 ですねメモリがですね 15mm と 35mm なのでまあ、15の倍数ね45とか60とか、まあ、そういうものだったらねこれで正確にある程度計量ができそうですただね使い道としてはどうなんでしょうね、まあ、カップや燃料入れとしても可能ですよと書いてますが燃料入れじゃないな<笑>調味料入れですねすいませんえ燃料を入れたいもんで燃料って言っちゃいましたけどまあ 燃料はででもダメじゃないですよねあのアルストなんかに、えー、アルコールを入れる際によくねガラス の, あのビーカーのねちっちゃいようなもので何かやってる方いらっしゃいますけど、まあ、あれはねちょっとね味気ないのでまだこの方がねいいんじゃないかなという気はしますが、まあ、この説明にはそんなことは書いてません調味料入れということで、まあ、調味料量る分にはちょうどいいですよねドレッシングを作ったりとか。 はいただねこれはそういう実用性を求めるものではなないような気がしますどっちかというとうーんまあ可愛らしいんですよねとにかくなので例えばこれ例えば机にあるだけでもですねこれねすごくこうキャンプが好きな方だったらねちょっとこれを見てニヤニヤしたくなるような感じなんです例えばキャンプに行けない時に仕事の机の上にこれが置いてあったらねまあ それだけでもね、ちょっとこうえー、なんかこう 気, 気がね腫れるというかまあそんなアイテムですよねこれはおそらく、えー、まあ今日ね私が好きなお酒とかここに並んでるのでまあ、こういうのをねこう、ちびちびとこう飲み比べとかねしながらねこう、ストレートでやっていこうかなとうわー危ない危ないやっていこうかなと<笑>思ったりはするわけなんですけど。 えー、まあそういうことかもしれないですね。はい、あのよくガチャなんかでねあのキャンプ用品のなんかミニチュアのねメスティンとかクッカーとかなんか出てくるやつありますけど、まあ、もしあの景品だったらそれはそれでこれえ欲しくなるようなアイテムだったなと思います、えー、まあそういったものがねこの100円で売ってたので税込み110円ですけど、えー、ちょっとね、えー、魅力あるなと思って ご紹介ししてみました、まあ、どんな風に使うのかって言われるとね本当にね何とも言えません、えー、ただこれはもう可愛いので、えー、それが全てじゃないかなというふうに思いますはい今回は以上ですご視聴いただきありがとうございました、まあ、このね、えー、軽量カップあのもし調味料売り場に売ってたらね買わないと思うんですけどこれがね、まあ、こういうねキャンプ用品コーナーに 売ってて、こういうねシェラカップとかなんかあのパックワイクッカーみたいなねこういうものと一緒にね写真も写ってるというところがねセリアさんのセンスの良さじゃないかなというふうに私は思っておりますはいえー、まあなんかね引っ掛けることもできますしいいんではないでしょうかということでいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴いただきありがとうございました すごい差だな、これ大きさの差がすごい差だなここまで来てもね全然違うもんねこれぐらいこれぐらいしたら同じぐらいの大きさになるこれぐらい縮めて